皆さん、こんにちは。今日は新しい AI ボックス。こういった機能が欲しいなと思った機能が搭載されております AI ボックスご紹介をいたしますで。特にこちら。あまり使い方を知らない方もすごく多いと思うんですけれども、このノアボクシーはリア席モニターがついていて、まあ、個別再生ができる機能が搭載されているオーディオになっております。 AI ボックスを使うことによってより一層その個別再生機能というのがうまく使えるシステムになっておりまして今回は鉱石モニターの機能も含めてレッドマップルからリリースされましたこちらの新しい AI ボックスをご紹介をしていきたいと思いますで今回は少し違ったアングルでまあ今まで運転席でずっと紹介してきたんですけれども 功績を中心に今回ご紹介をしていいこうと思いますでまずは定番の軌道速度からなんですがもう3万円以上するエアーボックスですとその辺特に気にする必要っていうのはないんですが念のためご紹介をしておこうと思います。 はい、今もう立ち上がっているのがお分かりいただけると思うんですが、さらに拡大してみていくと、別動画でもご紹介しているんですけれども、トヨタの車内 Wi-Fi と AI ボックスを連携して使うことによって、もう何もすることなく、起動するだけで使えるようになります。で、後席はどうかということなんですが、こちらになりまして、で、後席も問題なく映るということになります。 で、今回、鉱石モニターの機能の観点で、この a i ックスの新しくなった機能をご紹介していくんですけれども、まあ、何が変わったのかということを細かく見ていきたいと思います、はいで。何が変わったのかと言いますと、まずこの設定画面を開きますと、このような形で、a i ックスを使われている方はもう見慣れた画面になってきますが、ここになります。 この AI ボックス設定っていうのが今までの AI ボックスにはついておりませんでしたちなみに私の方でも紹介しているピカソ2プロそちらの HDMI 入出力搭載の AI ボックスでもこの設定というのはついていませんで何がハイライトかということはいうことなんですけれどもこちらになりましてここ HDMI スイッチそれから HDMI サウンドスイッチ HDMI 出力解像度ということで、この3つの項目がハイライトになっています。じゃあまず、一番トラブルが多い、この HDMI 出力解像度。これ今、720p で映してるんですけれども、1080p にしたらどうなるのかっていうのをご紹介をしていこうと思います。 で、今これは、今これ720なんで、今度1080切り替えます。そうしますとどうなるか。これ一回再起動しなければならなくなるんで、再起動がかかります。はい、今、再起動がかかっている状態ですので、消えました。はい、で、今、 再起動して立ち上がっているんですけれども、この状態で、また、後ろの動画、後ろで動画が見れるのかどうかっていうのを確認していきたいと思います。はい、いつもよくありがちなパターンで、後ろが映らないよということなんですけれども、これどういうことかと言いますと、後ろは解像度が 1080p に設定されているがゆえに、後ろが映らないといった状態なのではないかなと思われます。 じゃあもう一度解像度を 720p に戻してみたいと思います。出力解像度。これ今 1080p です。そうすると後ろは映りません。で、これを720にします。そうするとまた映るはずです。はい。で、一度再起動もう一度し直します。はい。で、今もう立ち上がってるんですけれども、もうホーム画面を 立立ちち上上ががってていいればリアも立ち上がるので見ていただくと、はい、このように 720p にすることによってリアの画面が立ち上がるということなのでおそらくこのトヨタのディスプレイオーディオって後席 1080p って書いてあるんですがこのトヨタのディスプレイオーディオに関しては解像度が 720p 設定の HDMI 出力でないと鉱石が映らないと。 と、まあ、いうことが一つ分かったことなのではないかと思います。まあ、そういった機能がこのレッドマップルのエアボックスには付いているので、鉱石モニターもしっかりとこのように映し出すことが確実にできるという機能が一つ備わっているということになります。それから二つ目になりますが、先ほどのこちらのサウンドスイッチオンオフによる影響。こちらをご紹介していこうと思います。 でまずはサウンドスイッチを入れた状態で、じゃあ後席で動画を流したときにどうなるのかということをまずお見せしていこうと思いますで。試しにですね、今まだ公開してないんですが、こちらの今 MAXN さんの話題の MDR-PRO1 こちらの動画をちょっと再生してみようと思います。こんにちは。今日取り付けをする際は、 10万円ぐはい一方で車外を見てみると非常に価格的には1万円ぐらいからですちょっと音がうるさくて申し訳ないんですけれども、はい、ーーの音の検証をしようと思うのでーーーのちょっと大きめにしてるんですが今これは前だけを音を出しているといった状態になっていますなので前のスピーカーと前のツイッターそれからウーファー関係で音声が出てる状態なんですがのの こ, でこれを後ろ 今度出力させてみようと思いますそうするとどうなるかというのを聞いてみてください。はい、そううしますとこのように 通常ですと、前と後ろ両方とも音声出力をする場合ですと、このように音声遅延というものが発生してしまいます。 なので、ちょっとこう、やはり聴いていて、少しこう違和感がありますし、これ、なおかつ、音楽になってしまうと、ちょっとこう音がこう反響しすぎて、なんかちょっとこう音楽を聴きたいっていう感じになれなくなってしまうという、まあ、そういった弊害が生じてしまうということになります。なのでこのででここ状態をできるだけ直していこうといった時に どうしたらいいのかということで、これ、音声遅延の切り替えができるのでいいんですけれども、音声遅延の切り替えができない場合ですと、これを、宝石モニターのディスプレイを閉じて、前だけの画面にするか、もしくは、スクリーンなんですけれども、れ、なんっと、 宝石モニターもどうしても映してみたいよという場合は、こちらの音声を下げる。こんな感じで、後ろのボリュームをゼロにしてしまうという、この2つのやり方があるんですけれども。 まあ、後席いちいちこの音声ボリュームをこう切り替えたりするのがまあ面倒だということもありますんで、HDMI サウンドスイッチのオンオフというものがまあついているとまあいうことになります。試しにこのオフの状態で試してみたいと思うんですけれども、こんな状態で、常に、この状態でもうすでに後ろが切れている状態になってますので、例えば、 動画が見飽きてしまったとちょっとテレビが見たいなといったときに、まあ、モードボタンで切り替えができるんですけれども、こういったときに、はい、このように切り替えができて、わ、ま、ざわざこのボリュームをまた戻す必要というのもないと、まあ、いうことになります。もうモードの切り替えだけで、そのまま切り替えをするだけでボリューム調整する必要がないということで、非常にスマートに使える機能がついたよというのが、 二つになります。ってことで今回はレッドマップルからリリースされました。こちらの新しい HDMI 出力の機能が備わった AI ボックスのご紹介をいたしました。で、最後なんですけれども、ノアボクシーにつけたときにどういう風になるのかということで、配線が少しぐううちゃぐちゃになるんじゃないかということで、気になる方もいらっしゃると思うので、私の設置例をご紹介するんですが、もう見ての通りなんですけれども、ここが ディスプレイオーディオと USB につながるケーブルになっておりまして、この蓋の裏に USB の A のケーブル、ディスプレイオーディオとつながるケーブルがつながっているんですけれども、切り欠きの穴を通して設置をしています。HDMI の出力の端子は、このレッドマップルの AI ボックスは上についているので、まあ、ここから通して、でこの 蓋なんですけど、上にもこう切り欠きがあったら便利だなってすごく思うんですね。そうすると、そこから通していけば、この線が長いので、この下の切り欠きに入れて、束ねて、また出力させて、ここのところに接続して HDMI 出力させているんですけれども、この蓋の上に切り欠きがあれば、この裏を通して、またここから通すことができるので、このケーブル自体がまあいらなくなるので、まあ、この辺の見た目もスッキリしますし、 この辺の見た目も、このマックスインさん の, この3弦の知られたソケット、これ、いまだに使ってるんですが、これ、すごく重宝してまして、これによって、電源もしっかりとこう収まるという形になっていて、配線の多さというのがまあ気にならないという、そういった形で処理をしています。はいまあ、こんな形で私の方を設置しておりまして、もう何よりも、パッとこう電源を入れた瞬間から、スムーズに、このディスプレイオーディオが立ち上がるということ、それから、この AI ボックスは、 後席の席モニターにも幅広く対応していて、い、まあ、何よりも今まで見れる見れないっていう問題がありました。でもその HDMI の解像度の切り替えというものがしっかりとできますし、ノアボクシーの車ですと個別再生としてエアボックスを使うので、まあ、音声 の, その遅延による影響というのを受けます。そういった時に後ろのボリュームを下げて使うのはまあ面倒だということもあるし、テレビを見たいといったときにまたボリュームを上げて。 調整して見るとといううののも面倒だと思うので音声出力のオンオフ機能というものもついているということでより一層後席に配慮した機能がまあ備わっているということで外観もこのノアボクシーのインテリアにぴったりと合っていて流行りのピアノブラックになっていて で、横の側面はシルバー塗装で仕上げてあります。で、こちら黒もあるんですけれど、まあ、白、シルバーですと、このノアボクシーのこのインテリアにぴったり、ノアボクシーもこういったところにブラック、ピアノブラック使ったりしてて、で、周りがこうシルバーだったりするのですごく色合いも非常に良くて、インテリアにマッチしたデザインになっていて、 で使ってみても非常に質感の高いものになっているということで、これは非常にお勧めできるアイテム。もちろん HDMI 出力がついていないということはあるんですけれども、まあ、特に地上波を見る必要はないという方、ネットを中心に見れればいいという方にとっては、まあ、これは非常に価格もピカソ2プロに比べると非常に安くなっていますので、お勧めできるアイテムなんではないかなと思いました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、